今日も十八分盆栽をいじるという動画を撮りたいと思います。<笑>これはですね、とりあえず今何センチだっけ？えー、っと今十一十一ぐら十こっちのかな？ちょっともうちょい九。9 あんまり大きく言っちゃうといけないんでセンチに<笑>したいいと思います ね, なんか ね, がよ ね, ねちょっとゴッて言えっていう感じがあるんですけど<笑> 言, 言えないところが<笑>思ったのは 10cm のミニ盆栽をするんであれば盆栽か野き長いかこれをやって<笑>これをね裏に持っていくと。 まあ、普通の作り方、はい、それなんですけど豆盆栽愛好家の私としては、はい、なんとか縮めてですねこれをね頭にしてこの枝を裏枝にしてこれを差し枝にするのが、まあ、普通の作り方なんですねですそれを順番からいっと、まあ、これが頭でこっちの方は下にあるんでこれをグーッと下げて頭にして これもおおろしていって5センチ感じ て, て、はい、とりあえずえっと裏枝はないんですけど、まあ目継ぎっていうのもできますし、まあ鍛えっていうことも含めてとりあえず5センチに縮めたいと思います、はい黒。黒松は5センチ。5セン、はい、センチ。ああ<笑> 6センチ。6センチ。こっちも6センチ。<笑> <笑>はい、これはねとりあえず幹にかけてギュっと潰して、はい、6センチに、えー、仕上げられるけど<笑>ちょっとこっち時間かかるかもしれないんでこっちをだから6センチだともう豆じゃないのかもしれないねもしかしたら<笑>基準が5なんじゃないですか<笑>かよく5って思かよくは豆ちょっとでもね多分ここがここがもうすでに6あると思うんで 6, 6ないですかここは6ぐらいですねね もうそれ以上縮まないんで、まあそうすると。絞れないです。絞るってことですね、うん。あ、じゃあ行きましょう、五で。はい、あのーあ、ちょっと私のこの事情でですね、<笑>電池が。バッテリーを二つしか持ってきてなかったので、<笑>はい、<笑>私もこれしか早口になってます、ね。そうです。はい、途中でもしあのバッテリー切れた場合は、スマホに変わります。はいはい、じゃ、あここからぐるぐるっと巻いていきましょう。そして、土砂降りの。土砂降りの予想。予想が出ております。出てますね。 ええー、と、2.5 センチのアルミ線ですね。2.5 センチ。あ、2.5 ミリ。<笑>慌ててます。あ、いいか。ちょっとだいぶ粗っぽい針金をかけたの。うーん、そうか。うーん。日本だな、日本。これはだけどもう針金これしかないんで、はい、もう5分で終わらずを得ない。5分で終わりますか。うん、5分で。助かります。はい。そっちは10分合わせて差別って18分と。はい。はい。 合ってますね。ちょう4分経過してましお、嘘、本当？はい、あ, あ、いいんですいいんです。あの、喋りは別なんで。<笑><笑>今日の設定はあれですね、はい、お昼休み午後から会議という<笑>同じ同じ設定で。二<笑>本目。二本目。はい。そうですね。幹を少し畳めば5センチいける気がしますね。うん さっきこれ頭って言いますよね、はい、はいはい、でこれ全体をまず、ちょっと縮めますね。全体を縮めて、小さくする。はい、もうだいぶちっちゃいました。だいぶちっちゃくなりましたね。五、うん、センチでいいですね。五センチでいいですね。はい、ただ形を良くしないといけないので、たますぎちゃうよりは。これを一応下げて。こちら側に。 がぐっと下げていけば葉っぱが<笑>葉っぱが<笑>思いました葉っぱが思いましたね葉っぱ切っぱちゃって<笑><笑>葉っぱで葉っぱがダメだなこれどうでしょうかできたあちょっと待って<笑><笑>ちょっと終わったと一これが長いで天井のがあります<笑><笑>葉っぱは無理ですねこれ葉っぱがね<笑>ちょっと待ってこれで何センチこれ何センチだ 葉っぱ入れたら 7.5 えっあじゃあやっぱりこれ下げなきゃダメなんですよねまあいいんじゃないかと僕は思っちゃうけど<笑>じゃあちょっと葉っぱ切って<笑><笑>ちょっと葉っぱ切って相当<笑><外を笑>せこいって言われて<笑>せこいって言われてせこい 葉っぱを短くして…じゃなじゃセセいい<笑><笑><こ>い…<笑>さあどうだちちちちっっちっ<笑>これはンンチチ以下ですねえ葉っぱがちょうど5ンチぐらい。あ、本当<笑> じゃあこれで完成<笑>完成はい五センチ<笑>とりあえず一本仕上がりまであでもいいんじゃないですかこれ、うん、まあまあそれらしく形も形もいいですようんそれらしくですね、うん、はいということで一つ、はいうん、できましたできましたこ<笑>の釘のあたりこの釘のあたりでいいと思いますね正、はいはい、面がねはいでトータルで十八分だからあとこれを残り十分、はい、残り えー、何分でしょ。十、うんうん、分ぐらい。今<笑>今十分経ちました。え？<笑>じゃあこれ行きますね。二本目。はい、えっ、ー、と多分ね正面はこっちになると思うんで、はい、裏から余計なこと言ってるうちがないんだけど。これもやっぱ畳み込む感じですね。畳み込む感じですよね。でも時間もかかんないし真似しやすいですよね。うん、このぐらいら売ってますもんね。うんそうそうそうそう。あのち ょ, ちょっと買ってきてね十分で作れるってなると趣味としても楽しいんじゃないですかです、ね、お忙しい主婦の方もね。うん 十分で、個人的には、ええ、あんまりサイドに僕はこだわるのは。ね、あんまり興味がはない、ねあま。あんまりね、どうでもいい話なんですね。でも結構、センチ気にするじゃないですか。あ そ, う そ, う そ, うそうですね。気にする人は結構気にします。気 に, ます気にしますね。基準、基準があるんでしょうね、ローカル。これ、一個き。ちゃいますね。はい、これね。 ここからですねはい、はい、じゃあ、えー、と引き続きお願いします、はい、4K から iPhone の画質に変わりましたがおすごい 4K の良さが伝わるといいな、うん、あその違いがね、うん、手ぶれ補正は iPhone の方がいいんですよこんだけ寄ってても全然手ぶれがああそうなんですかそういうこともあるんだはい、うん、ちょっと参考にできますね下から おなんかまくななりますよこれうんえー、とも一本本だ会長がね、うん、海外から来られた方に。 そうですね、これがミニ盆栽だって ね, <笑>さっきね日本のミニ盆栽を代表するような言い方をああそうですか こ, の小ささをこれがかわいいんですペットですうん出演されたんで、はいうん、ぜひ一生懸 命, 一生懸命、ねね、やんなきゃいけないですよ ね, ですねぜひ見ていただきたいですね、うん、YouTubeOK、OK? っってね<笑><笑> 2本目の針金を今かけ終えたと。 そうですね。三本目かな。三本目。はいはい。とにかく畳んでる感じですか。とにかく畳んでますけど形はちゃんと作ってますね。うん、ちょっとどうかな逆に低すぎちゃってる。もう一回測ってからでもいいんじゃないですか。あ, あ、そうします。どうでしょう。六センチかやっぱり。六センチ。六センチ。また葉っぱ切れるんじゃないで。そうそう葉っぱ。模様はね。模様の葉っぱ切っちゃう。模様は。 ああ。でもかっこいいですよ、これ。うん、まあまあ。まあまあ。とらわれなくてもね。はいはい。まあ六センチですけど。ほら、もう完成。完成で。行きますよ、はい。驚きますよ。驚きますよ。はい。どうでしょう。いいんいですね、まん、あ、まあですよね。うん、ここの。 ここを足元まず畳み込ん で, でこれを今度こっちに行ってで一応先端また一応曲げてるんであの形はそれとなくできたかと思いますねで本当はもうちょっとこれ裏枝でこう使いたいんですけどねそうですね、うん、ちょっと、うん、この枝のね行き場がちょっと難しいんですよねう ん, うん本当は裏枝にしちゃってもいいんだけどあそこですね葉っぱ入れて 6cm ですねあごめんなさい 6? まあ 6? 6ね6 ね、6cm, 6cm、うん、ただ形が結構ちゃんとできてるんでまあぼっちぼっちかなというふうに思います時間がどうだったんですかね時間もここで8分なんで全部で18分ぐらい、えー、分ぐらい。ただしゃべってな、ね、いところはカットしてると思います<笑>そっか<笑>そっかそっかそしたらねちょっともう一個裏バージョンも作ってみますかこれ裏バージョンこれを裏に持っていく どうなるかちょっとねここががいてんのが気なんですね 裏, 裏へ持っていくバージョンっていうのもまああのー、ちょっと枝がここ出ましたけどねまだまだ成長していろいろ形変わっていくと思うしあのこのこ辺が下りてきてねこのこ辺の枝になっていくかもしれない目がいっぱいあるんでねこれねはいできると思いますんでとりあえずオフィスの直後のひとときを是非このミニ盆栽で楽しんでいただければ はい、とりあえず今日は、えー、この2本ですかねちょっとこっちずるしましたけどカッパで<笑><笑>、はい、こんなふうに、ね、こんなふうにできますよっていいですね、どっちもなんかちょっと楽しめるなんか最近こんな木ばっかり作ってるんでぜひ海外の方にも見ていただきたいんですけどこれやっぱ針金がやっぱ太いからちゃんと見えないですけどあー、はいはいはい、外した時もっとねあそうですね針金がセンチぐらいのやつを日本で ありましたけどでもそこそこあのこれなんかも幹太いしね、はいはい、あの面白い気になるんじゃないかと思いますいいと思いますじゃ豆盆栽豆盆栽他の木なんですけど今度は楽しみ方もありますよことで今回のこの3本取ったけどはい全部あれですね買ってきてちょっとの手前でっ実際に昨日買ってきて今日そね、えー、っとね1日で五本作っちゃったわけですから、うん、まあそんな感じで。 えー、簡単に作れる。ただ作るにはいろいろとまあ、構想がね、根って大 き, 大きいもの、小さいものを考えながら作るということですね、はい。はい。ということで、はい、おわしたいと思います、はい。はい。ありがとうございます。ちょっとまとめがいい加減だったんです。で<笑><笑>。